「何やら壊れちまった」「そんなもんかよ糸の世は糸の世は」「口を魚に酒場の隅で」 「なおさらにがい」「小雪ちらちらどこへさすらうしぐれたら」 ぐれ「かもめのねぐらはどこに」「やつと暮らしたあの町かあの町 「かったぜこんじょうなしーが」「小雪ちらちら未練引きずるしぐれた」 が「聞くやら泣きじゃみせんが」「昭和育ちの胸を打つ胸を打つ」「俺の値打ちはこれから」 「不器用な男の肩に」「小雪ちらちらひとりさすらうしぐれた」